あのね、全部のドア開けっぱなしでこの曲やっちゃったせいで<笑>もうリビング も, キッチンも大賃も和室も全部にどこにかざすのえー、そういうのは考えてないよこれか一旦これに全部入れようスーパーボールがねあの家じ家うに散乱しちゃったのでかたそうそうですあカード見て最初が1個入ってたから、うん、9999個だった、うん、あとで1個やってくれ <笑><笑> 1, 1万って言いたいから題名間違ってるさ<笑><笑>イエー飽きたこれヤバいぞこれヤバいな多分あとこのスーパーボール新しいからさクセ脂っこいからそう塗るとす…滑っちゃうねるで投げ入れようと思っても跳ねるからさそう、出ちゃうえっ面倒1秒に1個入れたとするも1万秒とかだ やばっ。後でちゃんと一万個全部あるか確認しよう。<笑>玉入れ見てる、こう確かになっちゃったよ、うん。机買ってきたのに。あっ、机捨てちゃったよ。 えー、んじゃっったののいやいやいそそこにに落ちててあ、どなったったよあ れ, それもし<笑>マジでやばくない プレゼントは 入ってないじゃん。豆まきしてる人いるな。バウンドするから全部入ってないしな。 めっっっちゃ怖いいいいいななな気気ををつつつけけけけてててて言言ややるうう悪悪どどバス<笑><笑><笑>間違えてる。<笑>聞いたらそう